平成30年3月3日、阿蘇市一宮町宮寺の一宮運動公園で、第13回阿蘇市民スポレクフェアが行われました。スポレクフェアには、グラウンドゴルフに100名、ウォーキングに50名が参加。開会式では参加者全員でウキウキ体操を行い体をほぐしました。その後、 各種目に分かれ、ウォーキングでは4キロコースと8キロコースが出発しました。グラウンドゴルフでは参加者は広いグラウンドの上で自分のボールの行方に一気一遊していました。このスポレクフェアは市民の健康と体力づくりを日常生活の中に取り入れ、市民相互の親睦と交流を深めることを目的に、阿蘇市、 スポーツ推進委員会が主体となって毎年開催されています。参加者はそれぞれ楽しみながら体を動かしていました。